微中、心中など、時代が許さないということだと見ていいのではないでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。岸田首相がオンラインで開催されたアジア欧州会議、ASEM において、中国の人権問題に対する強い懸念を口にし、 中国側が例によって具にもつかない反論をしているというニュースです。CRI オンラインの記事を引用します。外交部の欧文賓報道官は29日の定例記者会見で、このほどアジア欧州会合第13回首脳会合 ASEM13 で日本の岸田文雄首相が行ったいわゆる 香港新疆関連問題に関する中国への不当な非難に反論しました。共同通信の報道によると、日本の岸田文雄首相は第13回アセム首脳会議にオンラインで出席した際、中国香港と新疆のいわゆる人権状況に強い懸念を示し、また東海や南海の現状を 一方的に変えようとする試みに警戒感を表明したということです。これを受けて、王報道官は、信教問題は人権問題ではなく、テロリズム、過激主義、分裂活動に反対する問題だ。中国政府による法に基づくテロ活動の取り締まりは、まさに信教各民族、人民の人権を守るものである。 香港は中国の香港であり、香港問題は完全に中国の内政である。国家の主権と安全、発展の利益を守る中国政府の決意は揺るぎなく、一国二制度の方針もまた揺るぎなく、香港の内部問題へのいかなる外部勢力の干渉にも、反対する決意は決して変わらない、と強調しました。 王報道官はまた、日本は中国の内政に干渉せず、自らの歴史と人権への悪行を深く反省すべきである。福島第一原発の汚染水を海洋放出するという決定は極めて無責任で、世界の生態系と人類の健康に深刻な危害をもたらす行為であり、国際社会に対して 納得のいく説明をする責任がある。と述べました。とのことです。CRI オンラ i n とは、チャイナラジオインターナショナル、中国国際放送の略です。中華人民共和国の対外向けラジオ放送のことであり、中国語の他に38の外国語が用いられていると言われています。 まあ、平たく言えば、中国共産党の海外向けプロパカンダ放送局と言っていいでしょうね。その CRI の記事ですので、もちろん中国側の肩を持った記事内容になっています。まず、香港新教関連問題を中国への不当な非難と言っている時点で、愛も変わらず嘘つきな国だという乾いた感想しか出てきません。 王報道官が言う、信教問題は人権問題ではなく、テロリズム、過激主義、分裂活動に反対する問題だという主張ですが、2020年7月に、イギリス BBC の番組である、アンドリュー・マーショーに、リュウ・駐中英大使が出演した様子を見れば、これが真っ赤な嘘であることは、明明白々です。 目隠しをされた人々が列車に移送される様子を映し出した映像を見せられ、司会のアンドリュー・マーシに、何の映像であるか説明していただけますかと言われたリュ大使は、私にはこれが何かわかりませんと白を切り、新疆に行ったことはありますか新疆は中国で最も美しい場所と言われています。などと、尻に滅裂な回答をしています。 アンドリュー・マー氏がさらに、なぜこの人たちは膝をつき、目隠しをされ、毛を剃られているんですかなぜこの人たちは、現代中国でこうして列車に乗せられているんですかと、絶望鋭く切り込むと、しどろもどろになって、中国への不当な避難だ、などと過ぼそく反論するにとどまっています。これを見てもわかる通り、中国共産党の中においては、 新疆への弾圧、民族浄化は公然の秘密であり、であるからこそ、最も触れて欲しくない部分なのではないかと思われます。その核心部分に岸田首相が触れたわけです。以前の動画で、高知会出身の岸田首相には、ともすれば高知会の伝統とも言える、心中微中の気配が残っているかもしれないが、世界の常識が それを許さないだろうという趣旨のものを挙げさせていただきました。岸田首相の中国の人権問題に対する強い懸念発言は、まさしく世界が許さないことを証明したと言えるのではないでしょうか。同じく高知会の所属であり、自他共に認める高知会のエース、林義正氏を外相に起用するなど、ちょっとおやと思える行動もあった岸田首相ですが、 ともすれば、親中美中に傾く可能性がある岸田首相を、西側同盟諸国の首脳や国内の保守派ががっちり手綱を握って離さない状態と見てもよいのではと思います。林義正外相は、高知会の伝統に従い、親中美中派であると見てまず間違いないでしょう。外相就任直後に慌てて 日中友好議員連盟の会長を辞任していますが、裏を返して言えば、外相に就任していなければ、そのまま日中友好議連の会長だったわけです。就任早々、中国の大き外相と電話会談を行い、その会談の中で、法中要請を受けたことを、自らテレビ番組で語ってしまうなど、林外相の新中美中は、 疑いようのないものと言っていいですが林外相の意向が即岸田首相の意向とは言えないと見ていいかもしれませんそれにしても林外相は軽率でしたね同番組の中で調整を受けたので調整はしていく米中両方と話ができるのが日本の強みなどとも語っていましたがこれではまるで韓国のコウモリ外交です 髭の隊長の愛称で知られる元自衛隊の佐藤正久自民党外交部会長も、外交部会に所属する多くの議員の意見とも違うと早速非難されており、就任早々外相の資格なしを露呈してしまった感があります。林外相の対局感のなさや外相としての資質なしは否めない事実ではありますが、 岸田首相の意見とも多少のズレはあるように見受けられ、今のところは岸田首相は世界情勢を鑑み、備中を抑えていると見てもいいかもしれません。逆に王報道官が、日本は中国の内政に干渉せず、自らの歴史と人権への悪行を深く反省すべきである。福島第一原発の汚染水を、 会を放出するという決定は極めて無責任で、世界の生態系と人類の健康に深刻な危害をもたらす行為であり、国際社会に対して納得のいく説明をする責任があると述べたのは、日本にとって良好であったかもしれません。売り言葉に買い言葉であったのかもしれませんが、岸田首相に反撃したことで、逆に岸田首相の微中を抑え込み、 中国への反発心を目覚めさせてくれたのかもしれません。個人的には林外相を早々に辞任させ、公認に佐藤正久氏を起用してはどうかとも思ってしまいます。佐藤正久氏は自衛隊出身者であり、日本の国防をしっかりと考えられる人物ですし、かつて国会においては旧民主党の金子博之氏が ダイビングしてきたのを見事な対空迎撃パンチで撃ち落とすなど、武道派としても申し分ない感じがします。いずれにしろ、岸田首相の動向からは目が離せませんが、とりあえず今のところは一安心といったところでしょうか。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。